するしない。それでは今回の前田の匠ご覧ください。内曲開始です。皆さん手配を開けてください。 ドラはローマンシシトリさんシャーチャです、はい、ここまで2万点台全員がね飛び抜けることもなくそうですね、はい、一周たちました、うん、難波になったんですけど何かご意識で持って変わるところありますいや、特にないです。変わらず、はい、今回の手はドラもない形ですけれども、うんまあ、形来たピンズで一目ずあ、やってきてしかも、はい、パワーワンがいるので一応ねもう える形でもあるそうです、ね、遠くに6、7、8だったりも見えますち、ねうんまあ、一んいらんなそうな端っこのいいピンを切ります、やかやかさんたら、はい、まあそれはそれで嬉しいん で,、うんうんうん、でやっぱりあの面前であのリーチ前提でテイクみたいですよね、やかやかさんにも嬉しいんですけど、はいまあ、泣いて上がるよりやっぱり僕、本当にその勝負 その半ちゃん単位でもそうなんですけどやっぱ勝負が決まるときってリーチして積もるときだと思ってるんでうなるべくできることならばはい。今ね、んか先に1枚切られて合わせていきましたね、はい。これもね、チュンから切ったりするパターンもありますよねあのー、安全牌らしき難を抱えて攻めの姿勢ですね、切り順としては。そうですね、はい。 そして親ももう何を合わせてきましたしね、うん、来たよこれはみんなやる気がある行きますはいチュン行きますこれやばくないですか<笑>実際打てる時も来たぞやばいぞこれってっこういやもう一気にやれるでしょこれは<笑>いいですねうまく伸びていっているこれはやるこれは前に行く<笑>いけそうだしか言ってるとねリーチ入ったりしますからねそうそうそ う, そう、うん だけどこれは結構いっここまででも皆さん自然だりますこのパーピンはもういいそうですねあのピンズは2メンツで、はい、あとは想像横に伸ばしてとか、うんうんまあ、重なったら重なったでこの質問使えるんで十分ですもんね、はい、先に引きたいのは、うん、一番ネックなのはワ1ですかそうですねえ1、ー、ですね そういう形になっていくか。つもぎります。この球はつもぎりなんですね。そうですね。やっぱ六八九ってまあ機能してないんで、まあ球はいらないですよね。やっぱり手威力いくになったら球万打つのが正解かなと。やっぱりこう前向きに行った時は白鳥さんかなり目いっぱいに手をにしてはい、そうなんですよ。今まではもう四十目ぐらいから、はい、もう老後のこと考えて生きてきたんですけど、<笑>今はもう。<笑> どどんどんいいと聞こそ声が小さくなるんですねそうそうそうそう不思議なタイプですねはいやっぱりし、はい、しましょうこれってもうここのえっと高くしたいんでここのターツはなるべく外したくなくてドラカスなりかチーマン引きはもう見たいんですよ、はい、そうなったときにもう一ターツ必要になることがあるじゃないですか、はいうん、そのときにやっぱり6に絡む えっと春鶴よりも端っこの3に絡むシュン鶴の方が強いんで僕はここでローソーを打ちます、うん、もう3色は見切る、はいうん、最後の上がりやすさを考えたときにっていうことですよねそうですね、はいうん、例えばドラマが重なったりした時は、はい、6にくっつくよりも3にくっつった方が端っこの待ちになりやすい上がりやすいで、うん、ここで3色は見切ります3と6どちらから切るかでね 安全度もね、やっぱり真ん中の6の方が、うん、あの危険度が高いんで、はい、3残した方がいいと思います赤も入ってますしね、はい、これなこういうのあんのよ麻雀は<笑>さあ持ってきたいはこんにちはどうしましょうこうなった時っていうのはまあでもねあのピンズが5678ピンって持ってて、うん、意外とこう 伸びてるように見えるんですけど自分で結構周りを使っちゃってるんですよローピンが2枚自分から見えててチーピンが2枚見えててっていうのがあるんで、はい、相当使いづらいかなと思うのでここは僕はパワーピンを切りたいなと思いますスライドですかそうですねいいですか切ってお願いします あの時のパーピンはつもぎりで今手出しパーピンが入りましたからね、はい、周りから見たら何かこうピンズは持つそうですよね上にそうですねチーマン切られた先に<笑>あとまだ見えてないのがチーマンは3枚はい一番引きたいのはチーマンドラですよドラこうなった時の切り順というのはまずは難しいですねあののやっぱりドラの、はい ドラを固定するパワーマン打ちっていうのがあると思うんですけどあの3万にくっついてもマチは弱いんですよね今回万2万あ自分であんこではい万枚なんで、はいはい、あの3万からいきたいなと、えー、9万も切っているい形ですけど、はいはい、ただ9万引き戻してペンチーマンリーチー行こうと思ってるので、はい、3万切りますーえー、なるほど、はい、さあここでリーチの声 スピンを切って曲げてきたのは下茶ですね、はい、どこまでもいきますいやこれはいくでしょう、はい、ドラスタですよ<笑>俺<笑><笑><笑>いや問題は天敗がどう入るかまず天敗が入るのかどうかいやこれは切ってましたけど、はい、いいですよねこれでパーマンを切って手尾力いきますピンズとおこのカムバックは受け入れるわけですねこれはしかも現物のパーマンを切りつつ 確かにまず一発も、ね、回避できましたね、はい、恐るほどにこうパーピンがやってくるでもあの時のピンズの時と話が違いますもんね違いますこれは話違うすごいですねさっきと同じなのにピンズの形はさあどうだこれは攻めますはい取ってはいない範囲ですがす、はい、自分が戦うためには切らなきゃいけない範囲、はい 前向きですあとは追いつくか大体このくらいの基準ですよね僕がそのリーチに押し返すっていうか無筋切る時赤アりの麻雀でさあどうだマジテンパンないんだけどどうする怖いんだけどそろそろさあ持ってきたのはバースを切れる候補というのはそうか、んまあ、ピンズうん、まあ、まだ通ってる筋も あのあ通ってる数字も結構少なくてっていうのはあるんでうん打ちますねこのパーソーは、うん、打ちますさあこのパーソー当たりーーおもし思うも裏8000点の報酬となってしまいましたいやすごくいい形だったんですけれども、はい、追いつかず先に当たり牌を掴んでしました では皆さん手配を開けてください親も後継のイいシャンテンで子供はテンパイですかリアンウーですかうんみんないいですねそうですねあのまあここはあのイ、e、ーマンは打ってたんではい、まあ、ここはねテンパイ 確定だったら、ここもちょっと引く可能性もあったかなと思うんですけど、そうなんですかうんちょっとね、そのもう、えっと、マンズで当たるとしたら大体なんかスチーマンぐらいかなというような感じで、自分でパワーピンがもう4枚見えちゃってるんで、6級ピンとかもないような状況じゃないですか、だからソーズ相当きついんですよ、だけど、ローソを切ってるからパースういっちゃうみたいな。 今回の手はしっかり戦うべきでだという判断ですからねうんそうですね、うん、まあ、ただ、そのピンズやソーズにくっついても、まちがそこまでよくなるのが、まあリンソ相とか引けばね、ね一層はそこそこ良さそうとかね、ねこれはいく手だったですか、ねすけどねうん見えないですし、うん、うん。結果としては苦しい、ね、8000点方銃になりましたけれども。はい ギリギリですね。こ こ, こ最後の一つは紙一人ですね。そうですね、うん。まあ、こうなるんじゃないかなと思います。はい。はい。この後巻き返しになるのか、はい。親も残ってますからね。頑張ります。はい。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。